ひろゆきは、訴訟回避のために、ニチャンドットネットの権利を、ジムの会社に渡して、スケープゴートにしていた。裁判めんどくさいです、ニチャン売って、責任丸投げします。丸の流出によって、資金が立たれたジムの会社は、資金繰りが悪化し、スタッフの解雇に追い込まれる。ジムはひろゆきにペルプを求めるが、ひろゆきは無視。 大変です。丸の情報流出で、若者の丸離れが深刻です。ヘルプミー、オイラは、もう管理人じゃないので、関係ないです。勝テム無能スタッフ解雇しても、経営苦しいです。そもそも、一銭も金払わず、無断転載でも受けている、アフィサイト、ムカつきます。決めました、2チャンネル、全面転載禁止にします。過去ログを開放して、 広告がつけば、資金面は安泰です。まあ別に普通に見る分には困らんしまとめみきは保管庫はおスカスの見た目77広雪はホットリンクとつながっておりそこにデータを売っていたまた悪と癒着して金をもらっていたという噂もあるほら出てこい広雪転載できないとただもう受けできねえじゃねえかサイトのつまんねえコメント載せても アクセス増えねーんだよくそジムめ、余計なことしやがって、このままじゃお金が入らないです。そうだ、ニちゃんからの天才が禁止、だったら、ニちゃんそっくりのところからコピーすれば違反じゃないです。 ジムのクーデターによって金を得られなくなったひろゆきは仕方ないのでみちゃんネットのコピーをするみちゃん .sc を立ち上げホットリンクとアフンにデータを渡す策を取る今こそオイラの技術が役に立つですそもそも管理人はオイラなので無断コピーしても何の問題もないです しかし、ジムとにちゃんネットのスタッフ、コードモンキーによって阻止される。そんなこと許されるわけないだろ、不可だって、ジョークにならないんだ。ウッキー、逆ギレしたひろゆきは、みちゃんネットに、リードス攻撃を仕掛ける。ひろゆき一派は、みちゃんネットの DNS を書き換えて、ユーザーをみちゃん .sc に飛ばそうと画策。 邪魔者を消して、にちゃんドット .sc を、本物の2ちゃんねるにするには、やはり、完全に消えてもらうしかないですね。にちゃん .net のサーバーデータに、この次元爆弾を仕掛けて、消滅させてしまいなさい。エぇふふふ、<笑>残された頭の弱い難民どもに、おいらは言ってやるのです。ジムは逃げ切れないと思い、最後の嫌がらせで自爆した。 掲示板を全消去できるのは、ジムただ一人。そしてオイラを信じきったアホどもに、さらに追い打ちをかけるのです。にちゃん .sc で、バックアップ取っておいて、正解だったでしょ。あとはアホどもが、sc に移ってハッピーエンドってわけです。さて、にちゃん .net が慌てふためく様を、ゆっくり見ていってね。ワクワクてかてか。 なんで爆発せ変へんのちょっと前ウッキーどうしましたコードモンキーさんうお爆弾じゃないですかとにかく解体しましょう危なかったもし爆発したらニチャンドットネットが消滅するところでしたウッキーひろゆきさんあなたが犯人ですねウッキーおいらは管理人じゃないから関係ないです iis 知らない子ですね。えー、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しい。